お待たせいたしました東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございますこの電車は東武宇都宮行きです次は新栃木新栃木です 新神奈下今市方面ご利用のお客様は戻り替えですお客様にお願いいたします優先席付近では携帯電話の電源をお切りいただきそれ以外の場所ではマナーモードに設定の上通話をご遠慮ください 今下今市方面ご利用のお客様はお乗り換えです。 あ、これは大変です。あ<笑>、うん、ま、う、あ、ん、お姉さ